はいどうもめちゃるです本日私はですね中部国際空港さんの方にねやってきておりましてこれからまたね4ポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港さんの方にね1泊お邪魔させていただこうかなというふうに思いますいやーめちゃめちゃ天気がいい今し方ね犬山の方からですねミュースカイを利用してですねあの移動してきましたはいこれからねもう今15時半回るところでございますので早速ねチェックイン手続き向かっていきたいと思います。 ねそう、飛行機を部屋、ほポイントね、はい。ということで、ね、向かっていきたいと思いますは無、い、事に、ね、チェックイン手続きは完了いたしまして。 本日は、ね、11階のお部屋となっております。いただいたアワードを利用して、ですねジュニアスイートとなっております。はい、ということで、ね、本日は11階のお部屋でございます。1121です。レイ君はだいぶおとなしくね、待ってくれておりました、はいはい。ということで、こちらですね、11階の方に到着いたしました。本日は1121というお部屋でございます。 はい、こちらの角になるんでしょうか ？11。23違うの、ね、かおここでしたね。本日はこちらのえー、角部屋11。21ースとなっております。ではね、入っていきたいと思います。よしリッに入りましょう。 はい、ということではい、広いですねこんな感じのお部屋おおいいじゃないですかどうレイくん大きいね、うん、テレビが下ってるテレビが本当だねテレビがこんな感じになってますいやあ、眺望なんかも角部屋なんでね、非常に明るいですね こんな感じのお部屋、そして空港もね、えー、見ていただくことができるといったお部屋となっております。飛行機もね、飛んでますね。はい。ではね、お部屋の方、見ていきたいと思います。ではね、玄関の方に戻りまして、本日のお部屋はですね、エレベーターホールを出て、左手のこちらの角ですね、1121号室となります。12階建ての11階ですね、高層階に。 おいいただいておりますで入っていただいて左手がですねこのように収納スペースとなっております。アイロン台だったりとか、アイロンがあってバスローブ、そして、ね、ハンガー類、で荷物置く台も、ね、結構広々してていい感じじゃないですか。はい、でこちらの、はい、ルームウェアが、ね、入っておりますで。こちらの方にはスリッパとかですね消臭剤とかシューブラシ、靴べらなどが入ってございます。反対側は空 こちらも空でございます。はい。で、まあメインのね、マスターがこちらで、鍵をね、さしていただく形になっております。で、こちらね、入っていただいて、右手の方は姿見のね、鏡がこのようにドンとあります。こちらを開けていただきますと、水回りとなっております。はい。まあこんな感じでですね、洗面台も広いですね。まあジュニアスイートでもね、洗面台は1箇所といった感じですけど、まあ当然、 十分です、はいでえー、お手洗いですね。自動で、ね、あの開く感じではないですけど、ボタンを押していただければ、ね、開いていただくタイプですで。タオルがあって、この照明とかね、でこちらにも1着バスローブがあって、アメニティ類です。ボディクリームとバスソルト、そしてコップとかですね。はい。で石鹸だったりとか歯ブラシ類、ひげ剃りなどが意識ございます、まあ。こんな感じの洗面、はい香りですね。 でティッシュがあって、足元にはシルキーラブのですね、こちら、ドライヤーがございます。で、ゴミ箱ですね。で、こちらね、まあ、なんだろう、あの、モザイクみたいな感じでですね、曇りガラス風な感じですけど、まあ、気になる方用にですね、ブラインドを締めていただくこともね、可能という形になってますけど、まあ、シルエット見えたところで全く気になりませんので、上げておきます。で、こちらね、はい。 よクスとなってます。これはまあ通常のお部屋とね、さほど差はないかなと思いますけど、まあ、こういったねバスタブがありまして、はい。で、こちら、シャンプー、コンディショナー、ボディーウォッシュがございます。で、シャワーなんかもね、まあ、問題ないかと思いますけど、おぉ、びっくりしました。電子シャワーが降ってきました。危ない。危なかった。はい、ほんの少しね、濡れてしまってます。 カメラも若干ですけど寝れてますけど、若干なんでね、セーフかなと思います。はい。えー、で、こちらメインのね、主寝室です。もれい君がね、まったりしておりますけど、まあ、真ん中にですね、ベッドがドーンと置いてあって、奥がね、書斎。そして左手にテレビ。そして奥にね、ソファー類が置いてございます。食べたいね。ちょっと待ってね。はい。で、カーテンがあってですね、はい。エアコンでございますね。まあ、見せてくれたの。ありがとう。はい。で、ここら辺のね、 はい、カーテンなどもかわいいですねで。こちらがね角部屋となってまして、海側になってますね、こちら側ね。はい、で反対サイドが、えー、空港側、駅側というふうになっております。はいまあ、やっぱり広くて非常にいいですね。でキングサイズのベッドがどんと、ね、置かれております。足元もねこんな感じですね。まあ、とにかくやっぱり、ね、広い、普通の部屋よりは全然広いですね、はいで。こちらですね、ベッドのサイドに関しましては、 起こささないいでくださいボタンがあったりとかマスター類の、ね、ボタンそして USBA とコンセントが1か所そして間接照明と時計でございますそしてえ反対サイドも、ね、同様にです、ね、間接照明とこちらの、ね、メインの照明そして USBA とコンセントがございます、まあ、こんな感じですねはいでこちらに空気清浄機が置いてございますでテレビも 結構大きいですね、シャープ製のものとなってますけど、何インチでしょう、60インチっぽいですね、大きい。で、ここら辺の収納につきましては、特に何か入ってるという感じではなさそうですね、面白い、これ、はい。こっちも空ですね。はいまあ、これだけね、スペースがありますと、HDMI の、ね、端子なども非常にね、差しやすくて、接続しやすいかなというふうに思います。 で、えー、こちらの奥ですね、進んでいただきまして、どーんとね、使いやすそうなミニバーだったりとか、書斎みたいなね、テーブルがあって、いい感じですね、えー。ティッシュだったりとか、メモ帳ですねで。拡大鏡があって、時計が、電話機がね、ございます。はいそしてこちらの収納はですね、まあ、特に何か入ってるという感じではないです。これ、聖書がね、ございますね。あこちらにセキュリティボックスがね、 あるんですね、なるほどはいまあこんな感じでこういったね書斎の椅子がございますそしてこちらには USBA が2カ所とコンセントが1カ所で電気ケトルと間接照明ですねでお水があってアルコールの除菌シートそしてお茶とかコーヒーとかバグカップコップ類がございます イリーーーののこのコーヒーマシンが入るんですねなるほど。これが大きな、ね、違いなのかな。ジュニアスイート以上が入ってくる感じですかね。でこちらの方にもイリー製の、ね、コーヒーマシンのコンセント使えるようになっております。で足元にはゴミ箱ですね。こ れ, これが冷蔵庫でしょうか、はい。こちらは空となっております。はい、そして、えー、こちら側が間接照明と、 ファーですねまあ本当にね、2, 2室分つな、えー、げてね、このお部屋ができてるぐらいの広さかなというふうに思います。ここら辺もね、ちょっとした台があって、結構大理石長で、このテーブルと合ってていいですね。で、チェックインの時にね、こちらの縁結びのポン菓子いただいております。はい、こんな感じのお部屋、本日は1泊させていただきたいと思います。ありがとうございます。いかがでしょうか。いや、これはいいですね、気持ちいいですね。 はい、それでは、ね、w i f i 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい速度出ました。ダウンロード下りが 47.21Mbps、アップロード上りが 51.08Mbps となってまして比較的あの安定した速度出てるんじゃないかなとい う, ふうに思います。これだったら夜もねこの速度が保たれるんであればライブもスムーズなんじゃないかなとい う, ふうに思います。はいということで、すねこちら本日は。 4ポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港さんの方にお邪魔させていただいております。 まあ実はですね、おとといもね、こちらの方に、まあレイ君とね、新幹線で名古屋の方に到着した日に、えー、宿泊をさせていただいております。まあ、ただね、一般的なお部屋で特に、あの、変わり映えはなかったですし、まあ夜にチェックインということもあったので、特段ね、えー、動画は撮っておらず、まあライブね、お届けさせていただきました。そちらのライブのアーカイブにつきましてはね、上によかったらリンク貼っておきますんで、ご参照いただければと思います。で、本日はですね、まあスイートナイトアワードを利用させていただきましてね、 同じお部屋だとちょっとあれかなと思ったんで、もう惜しみなくスイートナイトアワードを利用させていただいたところ、無事にね、えー、ジュニアスイートにアサインいただくことができましたので、まあ今回はね、さすがに動画撮ろうかなというふうに思います。まあ初めてね、こちらのお部屋、お邪魔させていただきましたけど、非常に、まあ今日天気がね、めちゃめちゃいいということもありますけど、清々しくて、非常に気持ちいい。で、私、個人的にはこちらね、まあおとといの宿泊、滞在もね、入れてしまえば、まあ3滞在目ということになるわけですけど、 非常になんかね、おしゃれですし、落ち着くね、えー、感じで、私は比較的ね、こちらの、えー、4ポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港さんは好きなホテルでございます。はい。まあ、小連れとかもね、結構いらっしゃるし、あの、比較的なんか、しっぽりもしてるんですけど、あのー、かしこまりすぎなくてね、いいなというふうに思ってます。はい。ということで、まあ今日はね、またちょっとゆっくりさせていただいて、明日もう一回ね、えー、名古屋の方でゆっくりさせていただいて、 まあ、東京に帰これからね、えー、っと、まあもうね、4時回ってしまいましたけど、お昼ご飯食べてなくて、レイ君もあの腹ペコの状態なので、ちょっとね、買い出し行ってきてですね、まあゆっくり過ごしていこうかなというふうに思います。ということで、また後ほどお会いできればと思います。はい、ということでですね、もうだいぶ遅くなってしまいました。もう結局ね、えー、お部屋でね、あの適当に買ってきたものをレイ君と夕飯食べてですね、今しがた、えー、YouTube ライブも終えて、 もうね、一時<笑>というところでございます、えー。ライブのアーカイブにつきましてはね、上の方にリンク貼っておきますので、えー、よかったらそちらの方もね、アーカイブご参照いただきたいなというふうに思います。で、明日はね、朝食をいただいた後にですね、視聴者さんからお勧めいただいた、先頭にはね、フライトオブドリームズっていうね、えー、フライトテーマパークの方にね、行きたいなというふうに思います。マ、ま、リ、あ、レイ君そこで遊ばせたりしたいなというふうに思います。ということで、 まあ今日はね、ちょっとゆっくりさせていただいて、また明日の朝ね、朝食でお会いできればと思います。おやすみなさい。はい、ありがとうございます。いやー、ぐっすりね、眠ることができました。 えー、もうね、レイ君も8時ぐらいまでね、ぐっすり寝ましたね。まあ今はね、レイ君と一緒にお風呂上がってですね、今日ね、ほんとめちゃめちゃいい天気です。これから朝食を食べに行った後にですね、えー、フライトオブドリームズっていうね、えー、セントリアの中の、まあ、キッズスペースみたいな、なんかお子様ね、遊べる、ボイング787の、まあ、初号機が、まあ、メインとなってるテーマパークみたいなんですけど、昨日ね、 あのライブで教えていただきまして皆様ありがとうございますはいということで朝食を食べてですねえそちらの方に行ってレイ君とね遊んでいきたいなというふうに思いますじゃあね行ってきますはいじゃあね朝食会場二階のこちらのレストランとフィットネスカ、ねえードねフロアとなってますはいこちらね二階でございます こちらがねフィットネスの方でございましてですこっちですね。 と、はい、いうことでねこんな感じで今日はね朝食持ってまいりました美味しそうですフルーツとかねこの手羽先とか、ね、ソーセージとかはいあと、ね、あのスープカレーみたいなのもあったんですけどこのぐらいにしておきたいと思いますと、はい、いうことで、ね、いただいていきたいと思いますいただきます今もねちょうどお料理を取ってねお席に戻ったところであの私動画を、ね、見ていただいている方がお声がけいただきました ありがたいですね、はい。ということでね、いただいていきたいと思います。まあ、やっぱりね、地元のね、手羽先だったりとか、こね、愛知県のね、お米を使ってたりとか、い、う、い、んうんうん、手羽があるの嬉しいな、はいうんうんうん、今日はね、食べ進めて、これからね、セントリアンの方に遊びに行きたいと思います。 今日もね、めちゃめちゃいい天気。食後でですね、かなり清々しい気持ちいい感じですね。これからですね、第二ターミナルの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。で今日もめっちゃ元気です。フライトオブドリームスみたいですね。はい、楽しそうです。テンション上がってきましたね。 はい、こちらの下がねフライングオムドリームズでこんな感じでボーイング787がね、えー、置いてあるという感じですめちゃめちゃね大迫力すごいですねすごい今日好きなエンジンがあるじゃんエンジンで か, ンンでかいややっぱりねめちゃめちゃ迫力がすごいですね はい、こちらはですねレイんそっちのけでね大人のほうが楽しいかもしれないですねめちゃめちゃすごいはいはいそしてねグッズなんかもね売ってるみたいですねロッカーなんかもね無料であるみたいで非常にいいですねはいこの施設がね一部有料ですけれども基本的には無料っていうのが嬉しいですはい こんな感じでですまあちょっとね台がありますんで上にはねちょっと上がってる感じとは言ってもめちゃめちゃ大迫力ですねいやーすごいはいじゃあねコックピットの方ね無料で見学できるので入っていきたいと思いますゆっくりでいいよれいんほらレイエンジンもでっかあそこもあで見ようね はいどうぞ。はいり君どうぞ。どう運転席。こうやって運転してるんだよ。はい。こんな感じでね、運転席見ていただくことができます。これ何？うん、これはどこ？これフラップって書いてある。 はい、そしてこちらがエンジンです。めちゃめちゃでか。大きいね、レれい君ホホ。はい、ボーイング七八七の座席なんかもね、ございます。 いしはいこちらね大人もね子供もね楽しんでいただける施設だいいですね一部ね有料ではありますけど基本的には無料っていうのもね非常に嬉しいですね、まあ、もうちょっとねレク君遊ばせてホテルの方に戻っていきたいと思いますいいとこ教えていただいてよかったです皆さんもぜひねあの来てみていただければと思います はい。ということで、朝食いただいてですね、フライトオブドリームズ行ってまいりました。今、お部屋の方にね、帰ってきまして、12時半といったところでございます。まあ、今日はね、3時前ぐらいにね、チェックアウトしようかなというふうに思っております。 まあ、今回ね、3体在目となります、4ポイントバイシェラートン名古屋、中部国際空港さんでございますけども、まあ、めてですね、こちらのジュニアスイートのお部屋、宿泊させていただきましたけど、まあ、基本的にこのお部屋じゃなくても、4ポイントバイシェラートン名古屋さんなんかね、居心地がめちゃめちゃいいんですけど、まあ、特にこのお部屋はね、まあ、広いですし、あの、いい感じですね、明るいですしね。今日はね、あの、明るいもそうですし、暖房つけなくても部屋がね、暑いぐらい。 になってますあのちょっと冷房入れようかなぐらいのね、えー、ぐらいあの日当たりがいいお部屋でございます。素晴らしいです。まあ、今日ね、天気も恵まれましたのでね、良かったなと思います。まあ、ぜひね、あのセントレア利用する以外にでもですね、まあ、こちら遊びに来るのいいのかなというふうに思いました。でフライトオブドリームズもね、めちゃめちゃ良かったですね。 で、こちらのね、えー、いいじゃクーポンにつきましても、あのー、セントリアン内であれば、まあ、大抵のお店で、ね、使えるみたいなので、えー、ぜひね、まあ、あの、いただいた際にはそういったところでランチするとか、えー、していただくのもいいのかなっていうふうに思います。えー、皆さんもぜひ試してみていただければなというふうに思います。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよう方はぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、